まずは会店に挨拶をしましょう。はい、後ろを向いて。で、ね、はい、はい、それでは前を向いて。はい、えー、私たちご紹介に預かりました通り、えー、40代を除くと、なんと平均年齢70歳。え予、ー、さこい会のもう頂点に達していこうと、え年、ー、を取るだけじゃなく。 美しくしなやかに年齢を重ねていきたいと願ってこのよさこいを演舞しております皆さんどうぞ今回も温かい応援よろしくお願いいたしますそれではまず最初にちょっと心配なので確認をさせてください確認はいケー、OK もうねセンターとかティーが、ね、見えない年頃なのですいません一応確認させていただきましたそれでは参ります。南風連千万光花<笑> ただ踊るこが大好き。<音楽><音楽><音楽> さん、応援してくださった会場の皆様に感謝の気持ちを込めてでありがとうございました。はい、ありがとうございました。がんぽれんでした。